皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。メリークリスマス !12 月24日、ついにマケンに転職できるようになりました。以前お届けしたマケンのレベル上げはすでに始まっているんだ動画の続きとなります。あの動画で紹介した経験値持ち越し作戦で、マケンのレベルはどこまで上がったのか。結論から言ってしまうと、なんと、レベル50からレベル72まで上がりました。 魔剣士としてまだ一回も戦っていないのにです。メリークリスマス。ただ、噂では、お預かり経験値を2000万とか貯め込んでいた人もいたようで、そういうやり方をされると、こっちは手も足も出ないんですがね。メリークリスマス。でも、レベル70くらいまで上げられたので、魔剣士の職業クエストを楽しむくらいのスキル回しはできそうなので、個人的には十分合格点だと思います。メリークリスマス。ただ、装備できる武器と防具がないのが悩みどころですね。 防具は職業クエストでもらえるからいいとして武器はどうしようもないので、とりあえずバザーで安かったダークサイズを持たせることにしました。メリークリスマス、そして160から200スキルをセットするのも忘れていたことが判明したので、この後ダーマ神殿に乗り込もうと思います。それが終わってから魔剣士の職業クエストをやろうと思います。メリークリスマスというわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので。